岡本の岡本ショートドラムの岡本レイジュですはいめちゃめちゃ優しい<笑>そうですね優しいし面白いしああでも意外とレコーディング一緒にやったことないから、うん、それ思ったんだよねやってみたいですね一緒に曲を書いて大体のことはやったけど対バンしたりそうそうそうバックバン ド, やったりババドもやってだからプライベートでも遊んだりしたことあるけど 曲を一緒に撮ったり書いたりできたらいいなって、はい、そう俺たちのあれなんですよ最初のインディーズの頃のレーベルの先輩でだから付き合いは本当に11年ぐらいになるんです、ね、そうそうそ う, そう、ね、長い付き合いで多分ほぼ唯一のなんかそういう先 輩,、ね、先輩みたい、うん、ですねだからこれからも一緒に何かやりたいですよろしくお願いしま す, お願いします